ではね、今から、ね、お尻を触っていきます。で頭から、ね、こう神経が出ててお尻の疲れを、ね、腰の疲れ、まあ、腰痛ぎっくり腰と か, です、ね、とか頭が間違えてしまうことって多いんですね。なので、ね、お尻しっかり緩めていきますって私がわざわざ説明したってことは痛いよってことですから頑張ってくださいね。 ひっくりとか腰痛に効くやつああ<笑> ここからねまたね、お, お尻の、ね、痛い場所を抑えるわけですけどもここの、ね、今押さえている場所っていうのは「梨状筋」という場所なんですね。 だ大殿筋中殿筋小殿筋でリジ筋っていう場所が大天使まああの大大骨の骨の一番付け根のところに当たる場所ですねここ何何が痛くなるかって言ったらねやっぱ座ったりとか立ったりするときに確実に負担がかかる場所あと対人関係ね対人関係のストレスがここに出ちゃいますなのでねこいつを緩めてあげないと本当にねコリがねなかなか取れないんですよねだからねここはねしつこくねこの角度わかりますかこのこの絶妙な角度これで斜め四 45度ぐらいに内側の方向に入れてあげることでえ筋肉をね剥がしてね押さえてるんですってこの足を曲げてあげることによって痛みがねめちゃめちゃ増すんですよこれがね悶絶クオリティなんですけれどもこのねやられるとね初めて受ける人はもうぐん、ものすごく痛い。 ものすごく痛いです。7。想像あなたは今これ見ながらね。想像してる。斜め上行きます。だって、皆さんねうちね。予約する時で、ね、躊躇するっていう。のう2回目、3回目の人でも2回目でね。やめちゃおうかなって考える人まあまあいますからね。参考にしてみてくださいね。 この緩んでいくとね。このね、筋肉がね。緩んでいくから、痛さがどんどん出てくるんですよね。はい、そうやってね。痛くなってだんだん気持ちよくなってきたかなって思うところぐらいで終わっちゃうのが悶絶整体なんですよね。はい、細かいところをね、指で押さえていきますね。はい<笑><笑> この、ね、場所はね、細かい場所、本当にね、えっとえー、お尻のキワキワのところの内側のところになるんですね、普通のね、えなんていうのかな、まあのま、マッサージ店だったら、絶対 触, られ触りにくい場所だし、触られたら嫌な場所、うちの店は痛くしてるから、全然、ね、セクハラみたいな感じには感じないんですけれども、ここの部分をね、細かいところをね、ね本当ね、大腿骨っていうね、ね骨のね、ま、本当、僕の好きな穴の近くの近くなんですけども、そこのね、細い筋肉があるんですけど、 そこをねしっかりと緩めてあげないとこの腰痛っていうのに、ね、しっかり効かないんですよただね、ねここって、ね、抑えられたくないところなんですけれどもここを抑えとかないとすっきりしないっていう、ね、難しい箇所ですだからね、ねよくねあのまあ、まあ、そ, れ そ, その話は置いといてあの本当にねこの際際の場所自分でご自身にされるのでゴルフボールとか僕がこの前紹介した骨盤職人だったっけあんなでね細かいところを置いてねぐいぐい抑えてあげてくださいただねででも自分ややるにやっぱ難しい。 場所みたいですいや僕もやってみたけどやっっぱ難しかったです。反対側の骨盤になってきたわけですけど、やっぱり、ね、骨盤が痛がる箇所っていうのは、ね、ここの場所も痛いんですけれども、この本当は、ね、横側の方がより、ね、痛みがきつくなることが多いんですね、なので、ね、ここはまああの、まあ、そこに至るまでに絶対しなきゃいけない場所なんですね。というのも えっと、解剖学的に筋肉って骨と骨の間にくっつくものが筋肉なんですね、まあ、だからねそ の, ね 骨, の骨側にくっついた場所っていう の, も、まああの専門用語っていうか解剖学用語で筋肉の起死停止っていうんですけどもそのねくっついてる場所のピンポイントをねグイグイ押さないと、えー、効かないんですよ。 だからこのしっかりこの真ん中のキワ、まあ、になるんですけどもそのキワのところを押さえてあげないとマッサージ的だからねただねそのキワの部分っていうのはこのお尻に至ってはあのデリケートゾーンになるので本当にね触りにくいし触られたくない場所になっちゃうんですだからねこういうふうにね的確な知識を持って的確に人を痛めつけることが得意なドエスな人 こういういね悶絶生態みたいな人がここの場所を抑えないとやっぱりね痛いって思いながら受けてるぐらいのほうがちょうどいいみたいですねやっぱりね痛めつけてくれるぐらいまで抑えてほしい人たちがうちの店に来るのであのやっぱりねここまでね抑えなきゃいけないみたいなんですねじゃないと他の店に行きますからだって。 ねあとこれだけ美味しい店だからこそ行く来るわけであってこの門前生態にだからみんなね叫んで叫びながらギャーギャー言いながら来ます。 られてね、2回目に来られない人っていうのが、ね、やっぱりね覚悟が足らないというか痛みに負けちゃうんですでもね2回目3回目以上超えたらねずっと来る人はねずっと来るんですよこ来るなって言っても来るからねそんな人間になってみてっていうかそういう人間しか残ってないうちの店だからね定期的な顔「あまた来たの自分えまた来たの?」っていう風な人しか来ないしでしんどくなったらどうやらねこのも YouTube 見るみたいだよだからみんな分かんななかい、俺を考えてることが 生体きの、ね、日はねソファーで寝ちゃってなんか鼻声になってるのこれ夏風だと思うんですけどこの動画ね2日にかけてね編集していってますやっぱり編集ってね時間かかるんですよねで、まあ、この指のね押さえる部分っていうのはねやっぱ肘で押さえるところと指で押さえるところってね入り方が違うんですねなのでね指でもねしっかりとね骨際をしっかり押さえておかないとそのなんていうかな後から腰痛がね取れにくくなるので 指とひじ、えー、とあのダブル攻撃にしていってますでまた今はね新しい押さえ方で、ね、横向きでねもうえげつないってみんなにもうやめて先生って俺すらサト先生やめてくださいっていうふうにとらんだやり方を開発したんだけどもすんごいよく聞きますなのでこれからね動画を見てくる人ってね本当に気をつけた方がいいやばいですからね